線に普通に乗行きが参ります危ないですから黄色い線までお下がりくださいこの列車は2つドア12両ですこの列車の後ろより5両は熱海止まりとなります足元の赤い一番から 十二番でお待ちください。グリーン車は足元の赤い四番でお待ちください。三番線ご注意ください。東海道三番線に。三番線が黄色い線までお下がりください。機動機到着です。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は。 この列車の後ろより5両は赤海止まりとなります。<音声>